色はめっちゃ綺麗ですカメラもあるときに比べると、こんな感じかな私のこの3年間、一緒に頑張ってきたこの iPhone7 さんが昨日う、亡くなりましたので、はい今日急いで iPhone11 を買ってきました。 シンプルに現金で一括払いで払いいましたいきなり壊れると思ってなくて携帯がでバックアップ取ってなくて全部データ消えちゃって連絡先もそうだしあの銀行のアプリが一番めんどくさいかなうん。 ちなみにですね私こういう電子機器系は本当に詳しくなくてこれは普通の雑談になる可能性が非常に高い早めに謝っときますごめんなさい、ね、なんかインスタのコメントに「ギャラクシーにしたらどうですか?」っていうコメントが多かったんですけどえっ、ー、と私実は動画をこの。 MacBook でしてるのでエアドローですべてあの共有してるので iPhone じゃないとちょっとそれが不便で結局これを買ってきました<笑>プロにしようかなちょっと若干迷ったんですけどさすがにねこのね IH コンロみたいなカメラ3つはちょっと気持ち悪いなと思ってこれにしましたまあそれよりちょっと色があんまりね好きじゃなかったっていうのもあるんですけどパープルめっちゃ綺麗です これをネットで見た瞬間あこいつ買わないとって思ってやっとゲットできましたフフ<笑>用で使ってるのがこの iPhone プラス8なんですけどこれと比べたら本当にこっちの方がサイドがあってもうちょっと鮮やかな色がはっきりしてる比べるとこんな感じかなこうなんかねこう光ってるのがめっちゃ綺麗じゃあ開けてみますねあカッターはいらないのか あれ色はめっちゃ綺麗です中身はいつもこんな感じですね、まあ、性能なのか機能とかはもっと専門的な YouTuber がいるのでそっちの方が役に立つんじゃないかなと思いながら電源を入れてみますえー、とまずは言語と地域を設定して 아이폰이항상그렇듯이디자인은크게변한게없는데홈버튼이없어지고홈화면으로나가려면이제얘를이렇게위로올려야되는거그리고카메라말고는달라진게없는것같아요그리고아이폰이그렇게나이트모드가좋다길래나이트모드로사진을한번찍어볼게요 이게기본이고그리고라이트모드를하면와완전다르긴다르네요솔직히이카메라가조금마음에안들긴한데뭐이정도면은봐줄만한것같긴해요세개는아니잖아요적어도제가손이작은편이라가지고한손에들어오는크기는아닌데 8플러스보다는작지만그냥8보다는조금큰사이즈음저의아이폰변천사입니다사실중간에6도있었는데어디갔는지모르겠어요아이폰11이그렇게카메라가좋다고하니얘로셀카를한번찍어보겠습니다오뭐야자동으로멀어지네 우와같은거리에서찍었는데훨씬넓게나오죠아이폰11이와되게신기하다저는솔직히근데게임하는것도아니고그러다보니까그렇게성능이사실필요없기는해요좋은성능이근데카메라가잘나와서좋긴하다색깔도예쁘고 오늘 ASMR 요청이너무많아가지고한번해봤는데이게실제 ASMR 카메라가아니라그냥일반카메라이렇게가까이서두고하는거라가지고생각했던것만큼이렇게잘나올지는모르겠는데